ハンテ店の立ち並ぶオタクの聖地まだ肌寒い夜の帳りの中、見並ぶオタクたち新型ゲーム機、弁天堂、おべ、熱きオタクたちの生戦が今始まろうとしている上には上がいるな3年前かなおべは戦着100名にしか行き届かないとの情報も入っています焚き火とかそういうのはご遠慮願いますが他のお客様のご迷惑よーし 焼けたぞ、ガグラなんで極烈の真ん中でハイジのやつ食ってんだよなんか腹立つ腹立つけどそうまう何かを得るに、それ相応の対象が必要なんだ腹立つ腹立つけど、超うまそう。きゃーもう我慢でき危ないからでもまだまだ先は遠いですねタグ。同じ依頼が五件、ゲーム機が五台か壊そうとする面の気持ちもつった上がりそうな気がしてきたよイザベスがまだ食べてるでしょうか インドキキ様も落ちたなうるさいよゲームをファミコンって呼んでる時点で流れについていけてねえよファミコンとディスクシステムが一体化したツインファミコンとか言うお前本当にファミコン買いに来たんかい指名手配犯だっつーの忘れたが他のお客様のご迷惑になりますのでお風呂はちょっとまだあそこ洗ってないでしょうがや早くこたつの中に隠れるね 裏じゃない、カツラだそのセリフはもういいです、しつこいですうーあ、なになにお前らをひょっとしてゲーム買いできたわけでも残念でしたこの店のゲームの在庫は100台だけらしいこっちは昨日の朝からここに並んでるんで。な、ね、あ、トシ寒いからじゃねえよなんで順番確保してくれねえんだよ、おいお店でお大佐と約束しちまったってのよそれ、約束じゃねえよ恐喝だよ近藤さん、ね、心配いらねえ さあおべえゲットおべえは俺が手に入れおかたねおべえは何度も発売延期してましたから巨大なテレビ画面とおべえが<笑>だったらゲームで勝ち取れ欲しいものはゲームで手に入れろそして残った観客の諸君には どちらのチームが勝つか予想してもらいこのお米を購入する権利を与え 100% おべえが手に入るぜただものじゃねえお彼らの濃いキャラに押されてお客さんが次々にベットしていきますなるほどこれを狙っていたわけですね山田さんヒロインの女の子を先に落とした方の勝利とします 突然現れた配管庫を名乗る男がゲーム勝負にランチわざわざとっつかまりに来たんですかやっぱり鬼の服装の目はごまかせないあの後でサインとかもらっていいですかマリオって東四郎君へって書いてあるそんな挑発のマリオなんざ見たことねえぜ本物はあっちだズローしくじるなよバレたの指名だぞ。それでは一戦目ギャルゲー勝負 だかソニックだか知らんがはい、はい、しかしこれでは話の内容が一切わからなかったい<笑>もうどこ見て歩いてんのよかぜんげぉ天然ぼんだよ相当な勇気の良さだよこれえ、助け起こす B 寺小屋急ぐ答えはもちろん助け起こ大丈夫かい暴露じゃねぇ三十分のロス新戦組チームこれは痛い私を捨てるなんてひどいじゃないなんでだよ<笑>どこの世界にあって5分でカジキマグロに刺されるラブストーリーがありますか これ信長のゲーボーイ何この画面何野望シリーズっぽくしてんのシンパシー出番 だ, だあ汚いよ誰だよこのゲーム作ったの完全に悪ふざけだよなんでこっちの信長だけこんなに酔ってんですか相当昨日飲んでますねこれは。親同伴でそれはデートとは言わんだろう。う何をお前はどうなんだデートの約束すらしたさ二人 マ, マグホゃんを落とさないとこの勝負は勝利になりませんここまで来て最初からやり直しです 私たたち二人だけで暮らすにはもう邪魔なあのこ殺すしかないよよろずヤチームついにコントローラーから手がはっこれはマグコの乳首だレンダですとてつもないスピードでマグコの乳首をつっついています地味です地味でセコこいがすごい威力だ無駄だこれはマグコの顔がみるみる赤くなっていく勝者山崎下がる勝者勝つ おい、俺の名前間違ってんだけど土方さんは名字も名前も無理なんで俺が適当につけときましたそれでは、ゲーム開始バカやってる間に、俺たちはゲーム進ませてもらうぜそれーカグラ、神楽それありがとう、長老せめてベリア戦の時に使えおっと、これはまさか、ソリです顔毛をソリ代わりに言いました長 老, 長老最悪の状況のままフィールドに出てし なんなんだよおめえおめえに長老の何がわかんだよ長老なんでこんなところに長老おーっとなんと長老武器に使いこの南極を乗り切ったすげえ威力だ助かりました長老長老おっと長老屍になってしまったようです勇者金咲きついに盗賊の洞窟に乗り込んだ 来てようやく二人とも完全復活を果たしましたおっとボスを前にして長老をめぐって争いがうわっわっっと突然雷が王様でさ勇者起きた勇者起きたねあ俺は魔王だ魔王を手に入れやがったあいつらいややっぱゲームは一日一時間だわ発売中こんにちい てめえ話もねえた使えるわけねえだろうがバレバレなんだよ限界来てんのがそこの浅さが別の意味でハラハラドキドキすんだろうが見てみよう。てめえと同期の吉田を仕事マシンちゃんも中学生だろうがチンコに至ってはてめえも担当漫画ギターマンと一緒にジャンプは消えちゃう最先端のシティボーイになりデルモをはべらせそれが何の因果かジャンプ編集部に配属されおいおい 今週もまだ乗ってるよ。銀魂。これ以上俺のジャンプを汚さないでくれ。俺の担当は銀魂に目指すとゲイだって。俺の担当。なんかかっこ悪いのばっかりやったよー。僕は、この仕事に向いてない。気になって当然だ。そうさ。最初から僕には向いてなかったんだ。俺にやらせろよ。ジャンプ歴20年の俺が優勝努力。勝利のなんたるかを教えてやる。大体はこんなもんだよ。あ、お疲れ様。あまちくん。 まずね根本的なところ主人公がかなりヤバいよね、シルエットだけで見分けがつくくらいじゃねえと、少年漫画はやっていけねえんだよ。はい、じゃあこれは、ドラゴンボールのガチューブブ違います。ギンタさんです正確に言うと、来週からのギンタさんですえ、ギンタマンでのライバルキャラは、こいつかセカなんだこれギンタさんです正確に言うと、 スーパー野菜人になった銀太さんです嬉しそうな顔すんじゃねえクイズやってんじゃねえんだよ次はそうだなコメディ的な部分に触れよう笑いがあるところには必ずツッコミが存在するこれを見てほしいえなんでスーパー野菜人になってんだよなんで着実に強くなっていってんだよツッコミというのはボケのおかしな点を分かりやすく教えてやる役目を担っていますがほらワンカットでなんでって4回言ってるからねこのように 明らかにツッコミとしての役目を失い、要するにツッコミはただ説明すればいいというものではねえということだ、ギンタさんです。どんだけどんだけに決定関 や, 関 や, でやっぱり楽しんで仕事してるやつには誰もかなわないよね早くここまでやってくい小西<笑>早く終わんねえかな、ギンタマ。